お花紙でふわふわもこもこのかわいいマスコットを作りましょう。黒で作れば黒すけ。赤で作れば赤すけ。青は青おすけ。黄色は黄いすけ。真っ白な白ろすけ。いろんな色でできます。レインボーカラーで作れば虹じすけの出来上がり。わかりやすいように2色のお花紙で作った ハロスケでご説明しましょう。お花紙は、ハロウィンカラーのオレンジと黒を2枚重ねにして使います。半分に切ったら、横長に置いて蛇腹折りにします。蛇腹折りができたら半分に切り、 そのうちの一つをさらに半分に折って折り目でない方に切り込みを入れます。切り込みは幅約3ミリ、深さは1センチ5ミリくらいです。開いて折り目の部分をホッチキスで留めたら2枚重ねになっているオレンジと黒のお花紙を広げていきます。指先が乾いている場合はハンドクリームをつけながら作業しましょう。まず、 蛇腹折りの折り山を潰して2枚重ねになっているところの端を見つけ破らないように開いていきます引っ張り加減を調節しながら根元までしっかり開きましょうお花紙がオレンジと黒に分かれましたオレンジを上にして真ん中の部分を押さえますお花紙2枚から これと同じものが4つできます。液体糊を真ん中につけ、その上にもう一つのパーツを置いて貼り付けていきます。この時、周りを押さえるとぺちゃんこになるので、真ん中だけを押さえるようにしてください。残りの2つも同じように貼ります。最後の1つを貼ったら、 真ん中をぎゅっと押さえます。それをくしゃくしゃに揉んでから先を広げます。形を整えたら白い丸シールに目玉を描き、貼り付ければハロスケの出来上がり。他の色のマスコットも同じようにして作ります。五色ずるのお花紙は20色ありますから、20色のもこもこマスコットができます。 色を組み合わせて作ることもできるのでお好きな色で自分好みのふわふわモコモコのかわいいマスコットを作ってお楽しみください。